はい、どうも今止まっている場所はあのリラという場所です。エルガチャフェからあの20キロメートルぐらいで離れているところです。これからあのエルガチャフェ の, あの僕の農園向かってきます。 あの皆さんあのこちらの町はキリラという場所です。ーーよコーヒー以外の Avocado ya, pineapple ya,、uh, banana, taksan turimasu そう本当にガタガタ道です。ゆっくり走らないと。<笑>